ブルガリホテル東京の記者発表会見に、ブルガリのグローバルアンバサダーを務めるハリウッド女優のアンハサウェイ40、ジャパンアンバサダーを務める山下智久37、コーキー20、森生30、らが出席した。山下は東京八エスにオープンした同ホテルについて、 構想に8年以上かけているということで、その一つのプロジェクトが完成したことの奇跡にも感動している、とコメント。さらに、あとは、今朝、スイートルームで撮影させていただいた。部屋の中にジムがついている。一つ夢ができた。そこにいつか泊まりたい笑い、と笑いを交えて語っていた。また、コーキーは、物語に描かれているような夢のあふれる場所。 と、ホテルを表現。誰と期待期待かという問いには、家族全員を連れて、家族にもこの経験をさせてあげたいです、と話していた。記者会見の写真や映像を見た人は登壇者のゴージャスな衣装やアクセサリースタイルの良さに驚愕していました。ただ、コーキーさんの存在に違和感を抱いた人もいたようですね。ワイドショー関係者。 四角コーキーをめぐるニつの違和感。ツイッターには、ブルガリの写真見たけどコーキー公開処刑みたいになってるね。セガ、森聖ちゃんのブルガリのストーリー見たけどコーキーどか、セガかなり低く見えたけどサバ読んでる説本とっぽいね。といった声が寄せられている。コーキーさんは世界を舞台に活躍するモデルで女優。身長も170センチメートルを誇ります。 ただ、森さんも世界的なモデルで身長は1 7 5トルアンハサウェイさんも超一流のハリウッドスターで身長1 7 3トル3人が並ぶとコーキーさんがどうしても小さく見えてしまったり森さんやアンハサウェイさんの顔と身長のバランスとを比べられてしまったんでしょう。そして、もう一つの違和感もありましたよね。 それがやめじゃにの山下さんとコーキーが共演していることです。全能。四角山 P とキムタクの娘の共演、ジャニーズ的には山下は2020年10月をもってジャニーズ事務所を退所している。一方のコーキーの父親は、言わずと知れた元スマップへの木村拓也、50。木村は今でもジャニーズ事務所のど真ん中にいるスタータレントだ。 確かに山下さんは木村さんの自宅を訪れたこともあると公言していましたし、コーキーさんとは彼女のデビュー前から面識があったはず。ただ、ジャニーズ事務所をかなり良くない感じで辞めてしまいましたからね。前でのワイドショー関係者、2020年8月、山下は、フミハルオンラインに未成年女性との印象を持ち帰り、疑惑が報じられ、 ジャニーズ事務所から芸能活動自粛の処分を受ける。ところが、その自粛期間中にハリウッド映画の出演オファーが舞い込み、フェイドアウトするように事務所を退場。山下の急な退場により、コロナ災いで発売延期状態だったキャットタンへの亀梨和也。 37とのユニット亀と山 P のアルバム C のリリースとツアーもお蔵入りになってしまったこともあり、ジャニーズ事務所に与えた損害も大きかったと言われている。資格辞めジャニー城に現役ジャニーズタレントと共演 NG? 前でのワイドショー関係者が話す。その山下さんと木村さんの娘であるコーキーさんが並ぶことはジャニーズ的に問題はないのか という違和感ですよね。ただ、コーキーさんは母親の工藤静香さん52の事務所所属で、いわゆるやめジャニーとの共演は全く問題ないそうなんです。そしてむしろ、コーキーが現役のジャニーズタレントと同じイベントに登壇したり、共演したりすることの方が、避けるべき、となっているという、ジャニーズ事務所に所属するタレントのほとんどが木村さんの後輩です。 そんな後輩タレントたちがコーキーさんと同じ場に出たらいつもお父さんにはお世話になってます。という展開になりかねない。これはジャニーズ事務所としては望むべきことではないはずです。木村さんのパパ感が露骨に出るのはさすがに避けたいところでしょう。それに、ジャニーズ事務所には静香さんの暴走に振り回されてきた過去もありますからね。全道 四角駆動静香がご利用しするコーキーと共演させたくないスマップ解散騒動が巻き起こった当時、駆動はキムタクの妻としてフライデイ、講談社の取材に応じ私たちは悪いことなんてしていない私たちだけがどうして悪者にされるのと不満をローラし波紋を広げたこともあった。 最近はだいぶ緩くなりましたが芸能人であってもジャニーズタレントと結婚した女性は公の場で夫のことを話すのは NG とされていました。ところが、静香さんはこれを破って反論したんです。前でのワイドショー関係者。木村はジャニーズタレントの中ではかなり早い段階で SNS を解禁。これも工藤の主導プロデュース下で進められたと言われている。 木村さんが静香さんの誕生日に昔のツーショットを SNS にアップして祝福したりしたこともありました。あれも事務所からしてみれば自己承諾でしょうし、本当はやめてほしいとは思っているものの、木村さんの妻ですから事務所も強くは言えない、とも聞こえてきていますね。それに、静香さんは特にコーキーさんをメディアにご利用している。 ジャニーズとしては、自社のタレントとは、積極的には絡ませたくないのではないでしょうか。ですので、山下さんのようなやめジャニーとの共演はあっても、現役ジャニーズタレントとの共演は避けられる案件と言われていますね。全能。コーキー、と山下は記者会見の裏で、父であり大先輩のキムタクの話題で盛り上がっていたのかも四角コーキーもいた 山下智久亀梨和也安心新モザイクもアーモ。ゴージャスな木村拓也邸で撮られた永久保存版スリーショット。木村は2020年5月のラジオ番組、木村拓也フローサポーティッドバイ GYAO。東京 FM で2019年の元日一緒に飲んでいた山下と亀梨から突然連絡が入り、電話で話しているのもアレなんで。